ANA から搭乗時刻のご案内いたします。東京行き、帝国12時30分発、796便の機内へのご案内は、12時25分頃の予定でございます。機内は事前改札サービスのお客様からご案内いたします。2歳以下の小さなお子様連れのお客様、ご妊娠中のお客様、係員のお手伝いをご希望のお客様は、事前改札サービスをご利用ください。 その後黄色い保安検査証に位置されているボーディンググループの順番にご案内いたします。はじめに優先登場としてグループ1ダイヤモンドメンバーのお客様続きましてグループ2プレミアムクラスご登場のお客様スターアライアンスゴードメンバーのお客様をご案内いたしますその後に記念の混雑を避けますためグループ3番のお客様より順番にご案内いたします。 本機はお客様の着席を確認した後に出発いたします。決勝地のご両はあらかじめお済ませの上お待ちください。今日もスターライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。May I have attention please.14ANA5796 to Tokyo will start at 1225.We start to invite anyone needing special assistance. Traveling with small children is s t i l an under and expectant mother for pre boarding. After pre boarding, we will call the passengers by the boarding group number listed on your yellow s e c u r i t y certificate. We would like to ask your cooperation to use laboratory before boarding since the aircraft starts to move as soon as door is closed. Thank you for flying with ANA, a member of Star Alliance. 日本航空より出発便のご案内いたしますご案内が遅れております12時15分発日本航空668便はただいまご利用の皆様を飛行機へとご案内中でございますどうぞ2番搭乗口よりご搭乗ください